はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、麺屋みつばさんにお邪魔しまして、つけ麺をいただいてまいりました。こちらのね、麺屋みつばさん、以前から動画でも何度もお世話になっておりまして、しばらく営業をお休みしていたんですが、メニューが色々とリニューアルをされて、営業を再開したということで、早速お邪魔してまいりました。今回いただいたつけ麺は、以前からね、あったんですけれども、濃度とか旨味がさらにギュッと凝縮されたうまい一杯 はい、なっておりましたので早速本編の方をご視聴くださいはいということで例えば1杯目到着いたしましたこれね特製つけ麺なんですけれども麺量は分かりません<笑>でもめちゃめちゃこのチャーシューとか麺もねもうめちゃめちゃうまそうなんですよつけ汁もねご濃厚なんで早速ねいただきたいと思いますそれではいただきましたひとまずこの麺からねうん うんうコシとかね弾力もすごい強いんですけど何よりもね香りがいい色見てもらうと分かると思うんですけどこちらは全粒粉麺なんで香ばしい香りがねすごい強いんですよしかもしっかり締まってて角が立つほどのこなるねめちゃめちゃうまい そしたらそろそろスケジュールの方へ。 つけ汁自体は鳥とか豚に魚介系が加わった動物魚介系の、ね、濃厚のつけ麺なんですけど香りがねめちゃめちゃいいよ旨味もも、ね、しっかり詰まってますしかつ麺もねつけ汁の香りもどっちも負けてないんですよこれはねマジで絶品 中ね。やっばいよね。<笑>うん。うまっ。二枚は。今回あのチャーシュー二種乗ってるんですけど、厚みを厚み。<笑>や<っ>ば。<笑>めっちゃ分厚い。 辽辣嗯 またこれ味玉がやばいわこの味玉がとろっとろ<笑>うまそううま、ん お用のの特製のトッピングも販売しておりましててりますだちとお塩ね本当はね多分つける前に麺だけでこの2種を合わせて食べる方がいいんですけどちょっと途中の味付けってことで今回ねこの中盤に使わせていただきますこのセットで。 ってこ れ, これあの想定してた以上にめちゃめちゃ多いんだけど<笑>でもほんとにこの麺これ締めるとめちゃめちゃ腰強いんですよこの量はさすがにねだんだん顎が疲れていきました<笑> ピ、うん、ンが減らない<笑>。<笑> <ス><ス><ス><ス><ス>うん、多んね、このあと、辛いのもいただく予定なんですけど、結構ね、すでにお腹いっぱいいる。<笑><笑> 今はね麺こんぐらい残ってるんですけどスケジュールがもうなくなりそうで最後ね混ぜそばにして全て麺を和えちゃいたいと思いますこっちら今こっちのすり鉢の方は完成でございます、うん Sí.